いつもシコシコあなたの胸にどうもみなさんこんにちは。ゆじぱみこチャンネルのゆすくんです。今回はこの 64GB の USB5 個入り大体2000円で買いました。で紹介していきたいと思います。私これ似たような商品以前買ったことあって実は 2GB の USB 全く同じ場所のやつがあって以前欲しくて買ったんですけど一際使ってないっていう で、これが1600円ぐらいで、一つあたり300円とか400円ぐらいかな。だいたい3ぐらいで買いました。で、これが一つぐらい、400円ぐらいで購入しました。まずはパッケージなんですけど、互換性、高速転送、携帯安定してる保存っていう、あの、どんな USB にも当てはまるようなことしか書かれてないですね。互換性は大体、 ちょっと対応してないような USB ないですよね。Linux には対応してないなんて。で、これは USB2.0 なんで、今の時代から見たら全然高速じゃないですね。で、USB メモリで転送できないものなんてないと思うので、これも、うん、で、携帯、USB って携帯するものだよね。だからもう何でも書ける。安定してる。ちょっとわかんない。それは。で、保存。 転送できて保存できない USB メモリがあるんだったら、ちょっと教えてほしい。うん。保存できないのになんかその、何を読み込んで USB 使えばいいのかわかんないですね。g i g イ b の方でも同じパッケージを使ってるなっていう風な印象ですね。で、説明が後ろに書いてるんですけど、ハードディスク装置のメーカーは通常1万千進数で容量を計算しますって書いてるんですね。 一万千進数って何、何もしかしてこれ二進数で書いてて、二十四進数のことを言ってんのかな二十四進数もちょっとわかんないけど、一万千進数、んってなって、あの、プリントミスかなと思って、古い方、二ギガバイトの方も持ってきたんですけど、あの、これも変わんなかったんですよね。で、下に書いてるのは、あの、ディスク容量が、 まあ、90% 以上使えたら、あの、企画内だよねっていうふうなことが書いてますね。じゃあ、パッケージ開けていきたいと思うんですけど、パッケージ開けるのがパカパカ開けて、楽に開けれるんですよね。でめっちゃ便利だなと思ったんですけど、2GB の方は、なんかテープで止めてるのはちょっとわかんないけど、昔買ってたから、最近はそういうのにお金をかけたくない。なんか SDXC、サステナブルデベロップメントなんじゃらかんじゃらみたいな。 配慮してんのかなで、なんかあのー、まとめてね、入っててね、あのー、安も、ね、なんか、コストは削減になるもんね。いいね。で、開けにくくて、ようやくね、開けれたんですけど、あのー、金属音がチャッチーの、こう、なんて言うかな。あの、大体の金属音って、キンキンって感じだと思うんですけど、こんな。見た目は金属みたいな。で、他の USB と違っていいなって思ったところは、こう、1、2、3、4、5みたいな。 ローマ数字って言うんですかねっていうようなところで、小さいところなんですけど、まあ見分けに差があるようにしてるのがいいのかなっていうふうには思うんですけど、1番目に何入れた、2番目に何入れた、3番目に何入れたとか、覚えれないですね。<笑>はい。覚えれません。めっちゃ溶けてるけど、じゃあお酒を入れます。まあおしっこみたいなね、色のお酒をちょっと入れて、 今回何で終わるかなって思ったんですけど、ちょっと考えて、ちょっと、今回は、あの、おしっこみたいな、おしっこみたいなデカピタで終わります。で、ほぼおしっこなんですよね、これね。黄色くなります。もう、なんと、黄色くなる。で、出てきたのも、おしっこ。で、おしっこも黄色くなるし、もう、おしっこ、すべておしっこです。はい。めっちゃ美味しいおしっこです。 この商品、じゃあ今使ったけど、大体のこういう格安 USB って、容量偽装ってかなりあるので、今回はそれを確認するソフトウェアを用意しておきました。USB のところに差し込みます。では行きます。59GB ぐらいかな、60GB ぐらい。 きますよっていう風な開始ボタンを押したら書き込みが開始します。でも6メガバイトパーセクぐらいだったらかなり遅いですよね。ということで、この2、3、4、5に関しては、あの、デスクトップパソコンの方で、容量チェックを行います。多分右の方に出します。 全部の測定が終わりました。で、有料基礎はなかったものの、結論としては、書き込み速度読み込み速度に共にバラつきがあって、MAX の書き込み速度が7 3 m b p クぐらい。で、一番遅いので5 2 9 m b p クぐらい。っていう風な書き込み速度になってました。で、バラつきが 2.1 ぐらいかな。で、読み込み速度は一番速いので 2.25。 一番遅いので 17.3 っていう風な結果になりました。今の時代で 2.0 使うのは全然お勧めしたくないなっていう風な気持ちではあります。で、これ、あの、読み込み速度、書き込み速度だけじゃなくて、かなり個体差があって、中がね、しっかり固定されているものと、ま、あ緩く固定されているものがあって、接着部分が硬いものと緩いものがあるっていう風な感じでした。で、 USB2.0 今のご時世本当に使えないかって言ったらそうでもなくて例えば使い方の用途として USB2.0 のメス端子しかついてないシングルボードコンピュータのラズベリーパイ 3B 以前に関しては全然使ってもいいのかなっていうふうに思いましたで USB ってあの以前から前使ってて壊れたとかいうことも全然あるのであのそこ消耗品だから 安く抑えてもいいのかなっていうふうには思います。ただ、あの、買った方がいいよっていうふうなおすすめはあんまりしたくないです。速度も遅いしね。格安っていう部分に関してはバックアップ用とか、なんかあの、全然安いからこれでいいやっていうふうな人に関しては全然いいのかなって思うので、概要欄に URL の方を貼っておきますので、ぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。僕的には前回紹介した USB の 512GB の USB。紹介した時は4999円で 1GB あたり10円切ってるから安いと思ってたんですけど今の値段が一番安い時に3700円ぐらいでもめっちゃ安いんですね。だからそっち買ってもいいのかなまあ大容量だし 512GB の USB 買った方がいいのかなっていう風な気持ちではありますので概要欄にそちらの YouTube の URL でも貼っておきますのでそちらから買ってみてはどうでしょうかてな感じでじゃあさよならバイバイ。 え誰が一番面白いだってユースーパミコウ。チャンネル登録しか勝たん